お前はんちょっと待って、なんでお前って言うのえなんでお前って言うの俺なんだよー。ありがとう。終了。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。おー。久しぶりじゃないこの挨拶。いやー、なんかずーっと隠し撮って、隠し撮ってってやってきたから、久しぶりだなって思うんですけども、今回は、なんと 隠し撮りまーすイエーイパフパフパフパフヒョニョあれまた隠しどんのかよって思ったそこのあなたまた隠し撮っちゃいますいやーもうねちょっとね今回だけはそうねまた隠しどんのかよとか言われるのはもう承知の上なんですけどもまた隠し撮っちゃいたいと思います今回はりょうさんがもうすぐ仕事から帰ってくるので年上彼氏にお前 と、呼び続けます。イエーイ !2 回目。はい、というわけで、まあ僕とりょうさんはですね、12歳年の差があって、彼の方が12歳年上なんですけども、普段はそういうお前とかは一切言わなくてですね、まあ言ってもまあ、あなたとかは結構僕使っちゃうんですけど、まあそれはちょっと方言も混じってあるんですけどね。で、まあそういうお前とか言って、 で、どういう反応するかっていうのを隠し撮りしていこうと思います。それではやっていきましょう。イエス。終了。はあ、まだ四時前じゃん。ね、今日早く帰ってこれてよかった。これもビール欲しい。これ、冷やしとった。うん、ありがとう。ちょうだい。そう、何についてんの。あ、チャッピー。食べよう。 あ、なにこれうん、えーたわえぇーなったよ乗った よ, よ最初はグーうんじゃんけんぽいはい最初、3回一緒最初はグーじゃんけんぽいはい、こでしょ最初はグーじゃんけんぽい<笑>えー、最初はグーじゃんけんぽいはい<笑>最初はグーじゃんけんぽい<笑>俺なんだよありがとうひょにょおなぴー変な言葉言わないのお腹がすいたぴーだもん<笑> バタピーと一緒だよ<笑>それをさ、いやらしく思うか、普通に思うか、その人の今まで生きてきた中の経験値だからさ。やめてもん、そんな。<笑>なんかやめう。えい。あ、お、う、い、ん、しいこれ。うん。餃子食べていい食べて。食べさせて。なんでなんでタレがさ、うん。結構滲んでんのよ。あらま。あ、うん、いいよ、タレなしでも。え、タレなしでいいの 暑い。あはい。大丈夫。うん。大丈夫。ふふふふ。そんな熱いと思わなかった。うん。うん。うん。ん食べて。美味しい。うん。美味しいです。何どうしたね。う<笑>北風小僧。いつの間にか北風小僧の関太郎を歌ってたドッキリどういうこと。今日夜何しようかね。何する？ 何する何する何かしたいことあんのないんですよ。うーん。まあいいんじゃん、ゆっくりすれば。意外とさ、うん。広くてさ、うん。安いところはあるんだよね。餃、うん。<咳>もこう一個食べたい。<笑><笑>届くじゃん。届くでしょ取って。最初、グー。いやいやな。なんでよ。い<笑>はい、熱いよ。あ、お前はん取るじゃうん。 これ後ででいいやうー、ん、まよかったなんなのこの美味しさほら、めっちゃ広くない見てはいあ、いいじゃんいいじゃんシャワー浴びないのえなんで後ででいいよ、まだ浴びない気だろ、う今日浴びる浴びる知ってんだから浴びるよそうやって浴びないんだか ら, らお前も食べたらどういうこと餃子<笑>えお前も食べないよちょっと待って、なんでお前って言うの えな何でお前って言うのなんだよいつも言うじゃん言わないじゃんお前も食べなようるせえよ終了お前も食べなってうるせえよなんでお前って言うんだよい、うんうんうん、おいしいからうんうんおいしいアクがどう何の お味は。<笑>あ、そっち？お前って呼ばれる気分はどうって言ってるのかその。どう？お味は。うん。おいしいよかった。おいしいね。どう？あの最近、うん、お前は。<笑><笑>お前の最近どう？<笑><笑><笑>どういう質問よ。<笑>お前の最近どうかなと思って。お前の最近？うん。うん。うん。悪くはない。 楽しいい人生を<笑>ああよかったよ歩んでいるよお前は俺、うん、俺も相変わらず全然いやなんか最近その、うん、まあ外出自粛とはいえ、うんうん、そもそも陰キャだからさ、うんうん、家に出たくない人だからさ、うんうん、家からね、うん、だから全然何も不自由がない僕はうんはよかったよお前 は, <笑>お前は<笑>さっき言ったやんけあ言ったな、うん<笑> <笑>何かいい同じ質問するんだよ餃子いただいていいうんいいよどうぞお前が取ってよ<笑>お前が取って貴様で取れお前が取れよ貴様で取れよお前が取れよ貴様って貴様って言われることなくないないよはい<笑><笑>、うん、言うてお前って言われることもないよ<笑>ひょうにょう え何で何でお前とか呼ぶのうん何でお前とか呼ぶのお前じゃたたかないで<笑>叩たかないでよやめてよなんかそういうのもうやめん な, なやめてよなんか普段叩いてるみたいな感じで言うのやめて<笑>風評被害だってってねバラーン<笑> はい、というわけで今回の企画はお前と年下彼氏に言われたらどういう反応するかをやってみましたイエーイでしょうねバレ、ね、てた、うん、だって明らかに変なん か, <笑>なんか<笑>俺めちゃくそなんだよな、ね、明らかにおかしかったよねなんかそわそわしてるしさ 言, う言っていいのかいけないのかみたい な, なんかそういうためみたいなのあったでしょうんすごいなんかでしょ うそうしてんなと思ったんだよねもう、勘づいてたわけでしょう、うんでやたら連発するからさ、お前っていうのうま<笑>くできないんだよな、<笑>俺。<笑>まあまあまあバレバレはい、というわけで今回はここまでにしたいと思います、はい、気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますインすスタ、ツイッター e r t i k t もお願いしますではまたーめ、うん、たくそじゃん おいお前何してんだよ喧嘩してってる。<笑><笑><笑><笑>なんでやねん美味しいよ。